皆さんこんにちは平成28年10月号の WebTV 麻生プラスは11月6日に開催されます第18回麻生マルシェの魅力をお伝えする麻生マルシェ特集号ですゲストに麻生マルシェ実行委員会の皆さんをお招きしてお伝えしますよろしくお願いしま す, しいしますは い, います。まず実行委員長の中村さんにお伺いしますが、はい、今回の麻生マルシェのテーマはありがとう ということで、えー、これにはどんな思いが込められているんでしょうかはい、えー。今年4月に起きた熊本地震では、うん、ここ阿蘇市もお甚大な被害をもたらしました、はい、地震発生直後から、うん、ボランティアの方やの支援や物資、うんえー、等の提供をいただいて、うんえー、またオンラインショップ阿蘇もでは、うん 多くの復興支援セットを販売させていただき、はい、皆さんの温かい気持ちを、はい、受け止めて、はいえー、ありがとうというういいのにいたしましま、うんはいあのー、次に松尾さんにお伺いしますが麻生、うんはいえー、丸市の名物の一つというのがうちの巻料理維新の会の皆さんの朝ごはんなんですが、まあ、今回もそのテーマがありがとうになっているということで、はい、これはどんなメニューがありますか、はい えー、とその皆さんにありがとうという気持ちを込めてですね、うん、あのメニューにありがとうを入れてですねあ、うんえーうん、は、赤牛を使った田楽り、うん、はい、りんごとゼリーのおふらあんくず持ちのせとかですね、うん、あの維新の会もですね何度も会議を重ねてですね、はい、あ, のその愛ありがとうに合うメニューを考えて皆さんにご提供をということで。うんうんうん 今回決めました、はいま あ, あの料金をいただいた回もあったんですが、まあ、今回は、はい、今回は先着200名に振る舞いということで、うん、気持ちを込めて、うん、あの作らせていただくということです、はい、先着200名の振る舞い、えー、内の巻維新の会の料理の朝ごはん本当、はい、楽しみですねい、はいえー、そして次は古田さんにお伺いしますが。 今回は赤字覚悟の390円商品っていうのも皆さん店舗の皆さんが考えられた商品があるそうですが、まあ、どんな内容になっていますか内容はともよりですね、はい、ありがとうにかけてサンキューなんです390円です。こ<笑>、はい、れを、うんまあ、お新鮮野菜でねお土産に物、うんうん、ののを持って帰ってもらうものもし、うん、あしセクシーや乗馬体験も。 うん、先着ですけれども、三百九十円でできると安い。さあ結婚情報番情報仕掛けですね<笑>は。<笑><笑>はい。じゃちょっと改めまして、はい。はい、まああの古田さんのね、あの今いもありましたが、家族連れの人から、はい。 その場で食べてもよし。はい。はい、これあの詳しい情報はどちらかに。載ってに。こち ら, <笑> こ, ちらこちらにあの、はい、ホームページ上にしってますので、はい、ぜひご覧ください。じゃいらっしゃる前にしっかりチェックしてどれに行こうかなっていう悩むのもまたね楽しいですね。<笑>はい。えそして池田さん。はい。えー、アソマルシア朝7時から11時までの開催ということですがまあいろんなイベントが目白押し。 そ う, ね、そうですね。まず7時からあの復興バルーンリリース、はいはい、これはもうやっぱり朝一早く来てもらって一緒に皆さん食べてもらうとです、ねうんうん、楽しい一日のスタートになるかなと思います、はい、でそれから阿蘇マルシェではおなじみになりました阿部、うん、牧場さんの搾りたて牛乳、うんうんはい、これを先着100名様、うん、だからバルーンリリースをしながら飲みながら朝の飲みながら。朝の 楽しんでいただくと、はい、そのほかにですね、えー、っと、エッグハント、宝探し、うん、宝卵探しですね。はい、を、また、これが商品付き で, しておりますで。楽しみになると思います。はい、はい、その後、あと、音楽ステージとかですね、うん、あの、心も体も満たしてくれるような。内容になっております。うん、はい、ええー、十一月六日日曜日午前七時から。ね、ちょっと朝早いですが、始まる。 第18回アソマルシェ、まあ、久しぶりの開催ということもありましてあのまだ来たことのない方もぜひいらっしゃってください、えー、最後に中村さんあの皆さんへメッセージを、はい、じゃああちらのカメラでお願いいたします、はい、熊本地震を乗り越えさらにパワーアップしたあそまるシェとなっております、うん、各店舗や野菜スタッフ一度ありがとうの感謝をの気持ちを<笑>届けます ぜひ足をワッパビください。はい、ちょっとね半袖で寒いのれで、で<笑><笑>はい、あの11月の朝はですねちょっと。 皆さん思ったより肌寒いのでしっかり、ね、あの着込んで暖かくしていらっしゃってくださいあのまた9月には阿蘇中岳も噴火しましたがもうあの1回の噴火で収まっておりますあの観光地も全然問題ありませんので皆さん安心して阿蘇に来ていただきたいと思います、えー、今回の WebTV 阿蘇プラス11月6日の第18回阿蘇マルシェについて実行委員会の皆さんとお伝えしましたどうもありがとうございました